正月どっか行ったの、マスター。あ、行きません。一日の朝までやってて、うん、で、二日三日休んで、うん、で、4日っかくやってます。うったんだ。今日寒いよね。今日冷えてんね。うん。本当に冷えてます。<笑> もう仕事始ままっったたたんんん。んでですか本本当当は今今今日日日日ががだだだだだけど来、うん、来週週いいい、まあうんねうん、ななてて暇だよ。よよもも。昨日も、うんうんま、だね、ね。ね。ね。格的に動そうだよ、ねうん、ありがとう。ありがとうねあまた 頑張り渡そうか。ああ、申し訳ない。悪いね、ありがとうね。<笑>どうもありがとうございます。三味とこ。 ね、ちょっと待ってね。いいよ、お忘れちゃって大丈夫だよ。うん、よいはい、よろしくお願いします。はい、いただきます。すみませんね、はい。はい、どうも、すみません。じゃあ、五百五十円ですね。じゃあ、千と五十円お預かりします。